韓国の天気はどうですかとても寒くて風も冷たいです。そうですか風に気をつけてください。そうですか 風に気をつけてください。天気、天気。とても、とても。寒い、寒い。風に気をつけてください。風に気をつけてください。